はじめましてゆり子大河と申しますはじめましてイタダから来ました<笑>はい。プーナーはコスプレイヤーとータレントとユーチューバーをやってますなんですけどじゃあ今日はなんで秋葉原にいらっしゃいますか今日はフライヤー を, フライヤーをー駅前に行きましたおーいいですね はい「いはい、えー、ディアカラーっていう名前なんですけどこれ実はまだみんな研究生グループっていう感じで正式なユニットではないんですけどとりあえずこう研究生としてアイドルの経験値を積んでいくためにこう作られたようなユニットになっております。<笑>はい、なのでまだまだだっこというか ね、今えっ、うん、とナツナです。はいナツナです。ナツナさんは何年目なんですか、はいるの？なんと一ヶ月経ってない<笑>。<笑><笑>え、そうなの？すごい。<笑> <笑>そうなんですよ。一 ヶ, ヶ月経ってないぐらいなんですよ。ええー、なんでアイドルになろうと思ってたんですか。私はもともとダンスが好きでやってたんですけど、歌うのも好きだったんで。お、は、お、い、こうなんだろう、ダンスやってて、こうやっぱ発表会とかあるじゃないですか。あるんですけど、はいはい、やっぱ歌うのもやりたいし、ね、やっぱなんかこうキラキラ感というか。憧れじゃないですか。女の子の可愛い服着て。<笑>そうですね。憧れるんですよね。はい、私も憧れます。うん、ですよね。<笑>ちょっとこれはプライベートなので。の答えていいか。<笑> わか分かんないなんですけど、何、は、歳、い、ですか？二十六歳です。二十六？でもい私十 16… 六っえやった、十六歳です。十六歳ぐらいと思ってた。えーね、すごい。<笑>ってか失礼かもしれないんですけど、二十六からアイドル目指すって結構遅咲きじゃない？ですかそうなんですよ。でもまだギリギリいけるかなと思って、もう賞味期限切れる前にやっておこうみたいなチャレンジ精神。 滑り込みまだギリギリ行けると思ってで。でも結構私見た目からあのわ、ー、からないじゃんみんなあれ。私もだってさ外国人から見ると、えー、パって見て、えー、あ、五高生だねってえう、ー、よ。や、え、だ、ー。で、えー、もないし犬の間でもね困、ね、ってるもんね。確かにね。<笑> さんは何が、はい、ハマってるものとかありますかあります実は二三年前からどっぷりハマってしまっている趣味があるんですけどパチンコスロット<笑>それアイドル大丈夫<笑>大丈夫ですあの面白い<笑>ここにも書いてるんです見えるかな、うん、趣味、パチンコ、パチスロって書いてあるんですよ<笑><笑> アイドル始まる前にパチトロスロとか好きなんですかはい始める前から好きでしたへえー、面白いなえ、ちなみにじゃあ一番、はい、言ってもいいダメかで全然言ってくださいんだけど、はい、あのお金かかったやつあーなんかで一番使ったお金っていくのなんかパチストロのイメージはめっちゃ高く使っちゃうそうですねもしかしたらすごい こうなんだろう中毒になってる人からしたら全然使ってないかもしれないんですけど私の最高額は1日7万円<笑>勝ちスローになりたーい<笑>逆に1日で、はいはい、一番勝った額ですかこれすごいです<笑> 35万円<笑><笑>すごい、oh <笑> Oh my god! my 35万35万35 万, だよ35万ですあそのパチンコしながら<笑>のアイドルを目指すまで、はいまあ、ダンスされてたって言ってますけど他に、はいうんうんはい、何かお仕事とか何されてたんですか<笑>全然私はアルバイトを転々としてまして。<笑> 例えばそのカフェとかもちろんパチンコ屋の店員もしてましたけど、まあ、これといって特殊なことはあんまりやってこなかったのいい、ね、でそこからアイドルをいざ踏み出したきっかけとかってあるんです、ねはい、きっかけはそのダンスをやっていいた時のの同級生がすごい有名な方の Twitter の動画でそのバックダンサーとして出てたのを見てうわ私もダンスもっと続けてれば一緒にその有名人と仕事できたのかなって思ったんですけどいやでもそれならバックダンサーするなら自分がこうセンターに立って歌ってる方がかっこいいじゃんって思ってそれがきっかけです。 はい、ライブっていうのはもうされてるんですか？はい。この後ライブあります。本当ですか？<笑>まあそのフライデー新しく始めて、人気アッってるということで、はい、まあ結構新客とかもやっぱり大変ですか、はい？大変です。もう全然今まだまだもう作り立てすぎて、今日多分五回目のライブとかぐらいなんですけど、大変です。もうみんな来てください。どれぐらいのお客さんが今来てくれてるんですか？<笑>このユニットを目当てにしてくれてる人は。 どうだまあ一人とか<笑>アイドルになってみて良かったことって何ですかやっぱステージの上で歌って踊るがめちゃめちゃ楽しいってことですねそうですよそうですね逆に えっと、良くなかったことは良くなかったことはそんなにないですけどやっぱ強いて言うならこうお客さん集めるのがやっぱり大変はい大 変,、ね、<笑>大変ですよねはいぐらいですかね、まあ、でも基本は楽しいですはいありがとうございますちなみに遅咲きじゃないですかはいどうしましょう<笑>、ね、おおやるよ なくなるまでな<笑>くなるまではいは い, い<笑>頑張ります最後に那須那さんのアイドルグ ル, グループのはい特徴というか挨拶ね何て言うんだろ はい d e a r ィアカラ r という、まあ、研究生グループなんですけど何がいいっていうともう出来たてほやほやでもう3人とも実はその活動歴が全然1か月未満1か月ぐらいっていうこの出来たてほやほや感あの初心者感というかこれからどんどん成長していく姿を見れる。 貴重な…貴重じゃないかもしれないけどういいいしし感じを楽しんでいただければと思いますそして私個人といたしました趣味はパチンコスロットという、えー、ゴミくずっぷりなんですけれども、えー、そういう趣味もどんどん言っちゃっていけるようなね何だろうギャンブラーアイドルとしてパチンコパチスロのねお仕事もこれからやりたいなって思っていますのでよろしくお願いします。 はい、もだったら、ちょっとマスク取って、お顔見せてもらってもいいですか。はいきます、四せいの。かわいい。たぬき顔って言われます。よろしくお願いします。